皆さんこんにちは。NGO 世界を見つめて進行を務めます認定 NPO 法人ダイアログフォー・ピープル代表理事フォートジャーナリストの佐藤恵です。恵さんよろしくお願いします。同じく担当します鎌倉幸子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。なんだか久しぶりの収録という形でちょっとドキドキしながらになりますが、鎌倉さんがちょっとお手手を怪我されていたとか。<笑> そうなんですよ12月に転倒しまして、はい、左手の指を骨折しました。ららすぐですね、まあ、病院に行って、なんとか固定できたんですけども、やはりこう世界で、本当あって、すぐ病院に行けない人がいる、これがまあ自然災害とか戦争って、障害者が発生する一番の原因だという中ですごいそういうことにも、ね、ちょっと考えさせられる時期。まあ事件はい 事故なのかなでした はい。もうこの番組も14回目を迎えますけれども、まあ放送している間に本当に様々なことがあって、特にこの1年を振り返ると、これ収録しているのが2月になるんですけれども、ウクライナの侵攻から1年、そしてトルコシリアでも大災害が起きいという中で、あの、この放送を収録しております。本当に今鎌倉さんがおっしゃってくださったこともそうですけれども、もう一国の中だけだとか、一つのトピックだけ解決すればいいということではなくて、どのようにすればこう傷つかない、人々が傷つかないで安心して暮らしていける世界を 作っていけるのかなという中で本当に多くの NGO の働きが重要なものとなっていると感じていますということで早速ですが始めていきたいと思います、はいえー、本日のゲストをご紹介いたします本日のゲストは KNK 認定 NPO 法人国境なき子どもたち広報の清水京さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします よ ろ, よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。実はあの、清水さんとは僕も本当にもう長い付き合いになっておりまして、また、またあの、後半の方で少し触れるかなと思いますけれども、閉会のもう一人のフォトジャーナリスト、安田なつきがですね、高校生の時から KNK さんにお世話になっていたということです。で、あの、僕自身もフォトジャーナリストの仕事を始めて、またあの、震災の取材とかを始めた頃から、ずっと KNK さんにはあの、お世話になっていたので、なんか改まってこうして話を聞くのもちょっと気恥ずかしい形ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 はい。では、早速なんですけれども、お話を伺っていきたいと思います。えっ、ー、と、昨年の2022年にですね、KNK さんを設立25周年を迎えられたということですので、その活動の歴史などを伺っていきたいと思います、はいで。あの、今回初めてですね、KNK さんの名前を聞いたという方もいらっしゃると思いますので、まあ、その KNK さんの活動を始められた経緯であったり、団体としてどのようなことをやっているのか、概要をお聞かせ願えたらと思います。はい。えー、国境なき子どもたちは、 世界の子どもたちに夢と教育を、教育の機会をという理念を持っているあの NGO です。ビジョンが3つありまして、子供一人一人が教育を受け、夢を描ける社会。子供一人一人が尊重され、安心して健やかに成長できる社会。この3つ目は、あの、こけの子供たちの特徴でもあるんですけれども、子供たちがお互いをの違いを認め合って、 友情を育み、共に成長はい、えっ、ー、と、これは、あの、日本の子どもが海外に行って、で、あの、現地の子どもたちとあの交流して、取材をするというプログラムなんですけれども、この左側にいる黒い T シャツ、ジュースという T シャツを着ている女の子は、実は安田なつきさんです。で、海外ではですね、今、あの6カ国で活動しているんですけれども、これは、あの、カンボジアの若者の家、また後でやって 説明いたしますけれども、ここであの子どもたちをあの家族であの一緒に過ごせないような子どもたちが生活していたりします。はい、対象の子どもたちはです、ね、やっぱり貧困が主なんですけれども、あの左上の写真はあの路上で生活している子どもの足ですね、こういった過酷な状況で生活している子どもたちを保護していたりとか、ですねこれ右側はスラムエリアなんですけれども、まあ、家族はいるけれども、貧困で学校に行けない子どもたち。 に教育を提供ししたりしていますで左下のテントのところは、あの先あの昨年、パキスタンで洪水があったんですけれども、まあ、そういったあの自然災害ですね、そういったところでも緊急支援を行っています。で右下のこの写真は、実はシリアナガミンキャンプなんですけれども、あの紛争とか騒乱とか、そういったあの状況下で困難な状況にある子どもたちに対しても、また教育的な支援を行っています。 ありがとうございます。この KNK さんの共に成長するっていう言葉、僕も初めて聞いたときすごく印象に残っていたのを覚えています。今の写真であのご紹介くださったように、まあ、昨年ですね、あのパキスタンで発生した水害の大洪水のまあ支援も続けられているということですけれども、そちらの現地の様子をお聞かせ願いますでしょうか。はい。これ、実は湖とかではなくてですね、これもともとは畑だったんですね。それが工事によって、 こういった状況になっています。で、6月に、昨年6月にそのモンスーンの時期が、雨季が始まりまして、8月、9月に大雨の影響で浸水が始まって大洪水が起きました。で、私がパキスタンに行ったのが12月なんですけれども、もその時もまだこういったあの浸水している地域というのは大きくあの、多くありました。で、被害状況なんですけれども、 国土の3分の1が浸水したといってもとても大きな災害です。で被災した数が3300万人全、パキスタンの全人口の7人に1人が被災しているという計算になります。で被災したもやが172万6000とで道、道路の損壊がですね全部で距離を合わせると6700キロメートルにも及びますで。亡くなった方が1400人にもなります。 畑だけではなくて村もですね。こういった形で浸水してしまって、あの未だにあの家に帰れない方々が多くいます。で、家もですね。泥で作っていたりとかこういったあのブロックで作っているので、まあ、雨やあのこういった洪水にちょっともろくてですね。そういった意味でも、あのこういった状況で、もともと家があった場所だけれども、もう何もないような状態になってたりしています。 これはこのエリアは水が引いたところなんですけれども、これでもあのこういった状況がありまして、ここでまだ生活ができないので、保健の子供たちとしては、こういったテントですね、まず住む場所を提供して、で、あの生活の再建に向けてあのやっております。これは村に、あの村にもともとあった井戸なんですけれども、あの水質が随分悪化してしまっていて、あのこの井戸水に塩分が多く含まれているんですね。 ですので、この女の子たちは洗濯はしてるんですけれども、この井戸水を飲むことができないんですね。ですので、皆さんは、あの、こういった桶、OK、とかを持って、水を汲みに行くんですが、用水路の水を汲みに行きます。用水路の水というのがですね、あの、これ、右側の写真が濁ってると思うんですけれども、こういった形は泥水のようなものを、あの、実際飲んで、今、しのいでいる状態です。 固形な子供たちは、こ の, そうあのソーラーで動く浴過システムですねあの。給水システムなんですけれども、これをあの提供して、まあ、こういった濁った水が綺麗、まあ、な水として、飲み水としてあの利用できるように支援をしています。 で海外に行ったときは、我々は生水を飲むなとていうのが原則なんですけれども、これ飲み水を提供して練乳状態して、一回飲んでみなきゃいけないだろうと思って、一応、この透明なやつを飲んでみたんですけれども、あの翌日、特に体調を壊すこともなく、実際に飲める水でしたで。子どもたちの状況なんですが、あの学校が再開しているところもあるんですけれども、あの浸水して、あのまだ教育の部分での支援というのがまだ入っていないので、学校が再開していないところもあります。 子供たちはもともと学校に行ってないという村も あ, のあるんですけれども、あの学校に行けた子供たちは家で宿題したりとか、勉強したりとか、あの前向きにあの頑張っている姿も見受けられました。ありがとうございます。 はい。今まさにあの、水害ではないですけれども、あの、トルコシリアの方で大きい地震が起きたりですね、様々なこう自然災害で日常を追われる方々のニュースってあの、日頃からよく耳にしますけれども、今回のこのパキスタンのこの洪水、この災害ですね、今の、教育の分野と、まあ、あとはその飲み水の部分であったり、そのようなあの、支援のお話いただきましたけれども、他にこういう点がものすごく困ったなとか、水害ならではのすごい過酷さのようなものというのはいかがでしたでしょうか はい、あの、僕がですね、そのテントを設置した、あの、村に行ったときに、あの、粉ミルクとかも実は提供したんですね。それは、やっぱりその、食べ物もやっぱりないので、母乳がお母さん出ないということで、あの、赤ちゃんが、だんだん痩せていってしまうということで、今緊急に粉ミルクを配布したんですけれども、あの、まあ、乳児を抱っこしているお母さんがいて、そのそばで1歳ぐらいの女の子が、抱っこして抱っこしてって泣き出したんですよね。 で僕自身も子供がいますので、あの懐かしいなと思って、ちょっと抱っこさせてくださいって言って、実際の泣いてる女の子は抱っこしたんですもうまあ、その時にあにちょっとにうなと思ったんですよ。であの腕を見たら、まあ、おもらしをしていてですね、大きいもの。はい、で、実はそのおもらししているものを見たら下痢だったんですね。実際そのまあ生あの 食べ物や衛生状況が良くないということで、まあ、子どもたちが下痢の状況っていうのは話では聞いていたんですけれども、も実際に、まあ、抱っこした子どもも本当に下痢をしてたっていう状況が、うん、実際ありました。まだまだやっぱりそういう場所だと、あの冒頭の鎌倉さんの話でもあったんですけれども、ちょっとした怪我をしたりだとか、あと少し体調を崩したりっていうことが、いろいろなインフラの欠如がいきなりもう命の危機につながったりということもあったりするということですね。 ありがとうございます。今、あの、災害救援支援などのお話を聞いてきたんですけれども、KNK さんが様々に行われている授業の中で、若者の家というプログラムがあると聞きました。で、そちらの非常に清水さんとしても印象深いエピソードがあるということですので、そちらもお聞かせください。はい。二人の子供が出てきますが、皆さんですね、右側の男の子と左側の女の子、どちらか一人だけを 支援するとなった場合はどちらの子どもを支援するでしょうか枕さん、どうですかそうですね。パッと見たら、やはりこう女の子の方を応援するかもしれないです。写真見るとこう、ね、男の子は元気そうな笑顔を見せてますけど、女の子はちょっと沈んだ表情しているので、パッと見だと私は女の子を支援するかなと思いました。はい。 パッと見そうですよねあの左側の女の子の方は年齢も低いですし、やっぱりそのどちらか1人しか支援ができない、選ばなきゃいけないとなった場合は、どうしてもその弱い立場にいる子どもたちを支援するというのは当然のことだと思います。ただ、多くの人、すべての人がこの女の子を支援した場合に、右側の男の子はじゃあ誰が支援するんだろうという疑問になってきます。で私どもも、はい こういったそのいろんなその支援活動は、いろんなあの団体さんや国々がやっていく中で、支援、なかなか支援を受けられない子供がいるという現状が分かって、じゃあ、沖縄の子供たちは、この右上の男の子を支援しようということで、支援あの活動が開始しました。こ れ, がこれがカンボジアの若者の家というものなんですけれども、この若者の家は15歳以上の子どもたちを受け入れています。 この15歳以上というのは、他のこういった支援施設では、もう支援を打ち切られてしまうような年齢が大体15、6歳なんですね。で、小さい子供を受け入れるために、まあ支援をしていて、ただ、その中で子供たちは成長していきますので、小さい子供たちを優先してどんどんどんどん受け入れた場合に、その施設がいっぱいいっぱいになってしまうので、ある程度の年齢になったり出て行ってもらわなければいけないという現状がありました。ただ、そういった子どもたちが、 施設を出て自立できるかというとなかなかできないので、国民の子どもたちがこういったあの15、五六歳以上の子どもたちを支援しようということで、若者の家が始まりました。でこの若者の家では子どもたちが安心して生活ができるように、衣食住ですね。これはご飯食べているところですけれども、提供して、で安心して生活ができる。明日あの、何を食べるんだろうという心配がしないで済む 当たり前の生活ができる状態になって初めて学校に行ったりとか勉強したりとか自分の明日のことを考える余裕ができるのでそこを若者の家から公立学校に通ったりします。ただ、もともと学校に通えなかったような子どもたちもいますのでそういった子どもたちはこの若者の家の中で敷地の勉強だったり補修の勉強だったり学校についていけない子どもたちはこの若者の家の中でも勉強したりですることができます。 これは職業訓練ですね。若者の家から学校に通うといっても、例えば15、6歳で小学生という子供たちもいます。そうなった場合に自分が小学校、中学校、高校を卒業するときに何歳になるんだろう。それを考えるとなかなか学校をつあの続けることって難しいんですね。そういった子どもたちは職業訓練を提供することによって技術を身につけて 自分が自立ができるような、そういった支援も行っています。この子はバイク修理ですね。女の子は、美容の、あの、ヘアドレッサーとか、ネイルとか、そう美容系の、あの、職業訓練とかもあります。若者の家に来る前はどういった生活をしてたかっていうと、これは、あの、今の、あの、男の子の実家なんですけれども、あの、まあもが、もちろんガスも水道もないお家で生活はしています。 で、この生活の様子、一緒に見たんですけれども、まあ、薪でお料理を作るんですね。で、水道がないので、大きな亀 の, の中に雨水を溜めて、それをあのお料理であの飲食に使っています。食べ物をどうするのかというと、まあ、その辺にある本当に草戸を掘って食べたりとか、あとはそのタンパク質ですごく、カタツムリとか小動物を捕まえて食べたりしているというふうに言っていました。 ですので、すのこういった生活をしていると、日々の生活に追われて学校に行くということがなかなかできないので、あのこの男の子は若者に行ってあの、教育を受けながら職業訓練とかをするということにしてさまざまにこうした自立支援活動などに携わられているということですけど、その中でのこう、はい、印象に残った出会いであったり、エピソードなども聞かせください、はい、今あの見えている男の子は、ロウ君という。 あの、どこのかなんですが、左側が若者の家に来たばっかり15歳ですね2003。2003年です、当時。で、右側がもう若者の家を卒業して、2018年にまだ出会った時は30歳だったんですけれども、のあの、ロ君ですね。で、今何をやってるかというと、実はあの、カンボジアアンコルワットは世界遺産で有名ですけれども、そこの公式の観光ガイドをしています。 で、この観光ガイドをするには、あの、まあ、国家試験のようなものを受けなければいけなくてですね、うん、彼の場合は、英語とドイツ語とタイ語の、あの、資格を持っていて、この3カ国語で、あの、観光客に、あの、案内をしています。で、どういった背景があるかというと、あの、ロー君は、両親が離婚して、生活が苦しくなったんですね。で、彼が12歳の時に、タイのバンコクに行って、あの、まあ、出稼ぎといった形で働き始めました。 ただ、タイに行っても、パスポートを持っていくわけではないので、不法侵入で、不法滞在で捕まってしまったんですね、警察に。で、収容所に入れられて、で、しばらくそこで、あの、生活をしなければいけない。で、その後に、カンボジアに強制送還された後に、若者でいいんって、あの、生活することができました。で、若者の家で衣食住、教育を提供する、あの、しているといううに、口で言うのは簡単なんですけれども、 ただ、そこにいる子どもたちというのは、よっぽどの努力をしないと、なかなかその教育を続けるということはできないんですね。先ほどもその小学校に入ったとしても、それを続けることはやっぱり難しいですし、みんなと同じようなことをしていたら、なかなか卒業することもできないので、学校に行く前、朝早く起きて勉強して、学校に行って、また帰ってきてから夜をそこまで勉強するというのを毎日続けていました。 若者の家を卒業する子には高校を卒業できて、で、あの、大学も、あの、奨学金を得て、あの、通うことができたんですね。で、それで一生懸命勉強して、で、あの、観光ガイドという立派な仕事にすることができました。そういった子供たちというのが、のロ君以外にも多くいて、年数的にはもう、15年ぐらいの付き合いありますけれども、そういった子供たちを支援しながら、 僕たち も, もう支援っていう言葉ですと、あの、ちょっと冷たい感じはするんですけれども、こういった多くの子供たちとのお付き合いっていうのをずっとしています。 ありがとうございます、はい。先ほど、あの、緊急支援の、あの、現場の写真も見せていただきましたけれども、まあ、このように、自立を支えるという10年以上の、こう、関係性を持って、あの、活動してきたからこそ、あの、こうした写真の笑顔が見れるんじゃないのかなと、僕自身も感じました。鎌倉さん、ここまでお話を伺っていてどうですかはい、清水さん、ありがとうございます。いや、先ほどですね、やっぱりどっちの子供を支援で選ぶかっていうので、うん、まあ、小さい女の子を私選んだんですけども、やはりそういう中で、 こう支援の集中多分小さくて女の子 で, でもちろんねニーズは大きくあるんでしょうけどそこから私たちこう漏れてしまってるその目を向けてないやはり人たちがたくさんいるんだなというのを改めて感じましたまた緊急救援のお話最初聞いてそういうあの今日明日の活動というのはもちろん命を守るのも大切ですけどもやはりこう15年以上の老君との付き合いみたいな中で。 一人の、やはり人をですね、あの、支えて、そして、まあ、自立していく上ではですね、やはり、こう、長い時間が必要なんだなと、改めて感じましたし、それをすごい、やっぱり、私たちを支えないとなと、強く感じました。あの、ロー君の笑顔がですね、うん、その全ての成果を物語ってるなと思いながら、聞かせていただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます。様々にあの、国境なき子どもたちの活動を見させていただきましたけれども、時間が迫ってまいりましたので、前半はこれにて終了したいと思います。で、あの、後半はですね、あの、前半でもちょっとお話ししたんですけれども、まあ、D4P の安田なつきも高校生の時に友情のレポーターという形で KNK さんに関わらせていただいていました。そうしたお話などもまた後半聞いたらなと思います。また清水さんがなぜこのような業界に進まれたのか、そうした内面も鎌倉さんに鋭く切り込んでいただこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。